すみません。朝起きたら熱がありまして、休ませてもらっても、はい。ありがとうございます。本当にすみません。はい。それでは、失礼いたします。